あなたそこでいいの私ここがいいのスマホカメラ起動したらインカメラで自分のドアアップにびっくりした人のものまね。 おててシートベルトでこのままジェットコースターに乗りますもうやーだだ一本だけ白が生えてる初主演のミュージカルの出番を待っている女優とそのマネージャー。 100年後の愛情表現ってそれなの